し、もう一回行きます Hello? ヘてたのかなマジか、やばモノマネしてないじゃん、これあ、怒ってる怒っっててるる、なななにににこれレンチャンでできないってことこれ 怒ってるヘローマジで一回じゃあ一回オフにして一回オンにしたら喋んるのかなストラスビーチェット ロシア語でした<笑>マジ か, マジか何もモノマネできてないじゃんいこれベンチャンでできないのかな<音声>あっできたできたでき o でき o ボンジョールノボンジョルノオーケオケーオケーオーマイガーえ どうもこんばんは。はあ。あ、今なんかチカンチカン言ってる。なんだろうこれ。もしもーし。ウルトラマンですか、あなたは。ビコンビコンいってるよ、これ。どういうこと。もうしゃべれ、しれないのかな、これ。もう、だめだあ。どういうこと。 謎すぎる。ものまねしないじゃん、これ。うもう限界なんですか。はあ、オッケー、もう一回オフにして、オンにできるのかな。 わたかっこんな感じです<笑>なんでえっ、ー、とこのリズムに合わせて踊り出すっていうのは な, なんとなくうん踊ってたのかなとは思いますものまねマシン付きって書いてあったけど<笑> いやー、モノマネはできてないと思うけど、なんか、それっぽい声を吹き込むことはできたのかなと思いました。で、これ結構その、当時、2万、2万名に間なこう当たるっていうことで、えっ、ー、と、僕はこれを、正直、あの、いつだっけこれ、えっ、ー、とね、もう、ここ、この、この、 時期に、えっ、ー、と、三菱のこの写真をもう死ぬほど買いましたね。で、実際これ、あの、もう箱箱でもう超大量に買って、えっ、ー、と、どんぐらい応募したんだろうもうあの、多分、二200通はいかなかったと思うけど、いやもうそんぐらい、あのもう、もう死ぬほど応募しましたね。で、この、 買った写真が、えー、っと、結局、大学生ぐらいまでずっと使ってました。あの、永遠に写真を持ってる男みたいな感じでしたね。<笑>このダンシングゴジラのおかげで。だから結構、写真は全然大学生ぐらいになるまで、大学生の時もずっと使ってたのかなその、この時に買った写真を。なんで、永遠にこのゴジラのために買った写真を使い続けてました。そんぐらい、えー、この子が欲しかったってことですね。 はあダンシング・ゴジラ<音声>ご視聴いただきありがとうございました。<音声>